友達いないもんでかっこ笑いよろしかったら一緒に狩りいけませんかっこ笑い僕らは初心者で何が何だかわからなくてあ僕パッサンですかっこ笑いフルーツポンチ侍 G ジーですよろしくかっこカツラかっこカツラって何ただのゲーマーですかっこパイロット嘘つけかっこにうつくな中二設定の説明すんじゃねえその時っていつだいつつけられたんだそれドライバーをやっていますかっこプラスお前もかいちょっと皆さんかっこ悲しい ダメだ、あいつは切り捨てて他のを探すグルーツ・チンポ・サムライ・ジ紛らわしい名を変えろと何度言ったらわかるんだかっこいいカリ名を捨てるのは貴様の方だドライバーをやっていますお前もかいひょっとして、君たちもまあな世界のすべてを知り尽くし、世界のすべてを買ったも。伝説のハンター、それが M D51 地区、一流ハンターも逃げ出す神獣どもの巣じゃないか何か獣の叫び声のようなものが まさか敵かまだ息があるぞ余計なことすんじゃねえよお れ, れただのエムだろうがう俺がエムだこんな真似ができるのは世界でただ一人もっとごついおっさんが来るかと思ったら超かっけえ真のハンターたちがやってくるこのところ こののンハンの世界に奇妙ななターが増えてきてきいてなゲーマー精神にお縄を頂戴してやるためにこの神殿の奥には全てのモンキーの頂点に立つ最強の神獣俺と共に戦ってくれるか共に行こう俺たちの楽園を取り戻し全身無職に改造されていたそれ改造じゃねえだろ今の自分を摩擦して新しい自分に生まれ変わろうとしてんじゃねえきた奴らだ間違いない現実世界とほとんど変わらない格好してる で先輩で出だすよ、ラスボスあ、でけーうなんか、倒しちゃったみたいなんですけどあいつらもうゲームやめる気だよモンハンやめられたらもうおしまいなんですけど結局あれがおめえ見つからなかったなえ レアモンの素材のことすか？先輩どうしやず？一緒に行きたいって言ってるんですけどあの先輩とかいう男完全に中二病患者だ中二病患者は異性に対する AT フィールドは分厚いがお前たちはその隙に奴らの懐に入るこじ開けるって一体どうするんですかまずいなさっきから一向に心を開いてもねお堅い年頃なのよフルーツ新報侍しかっこ笑いなんでかっこ笑いな お前の死はは無駄にななならなかったぞかっこパックなんでそこで爆笑なんだよっから黙ってりゃいい加減にしろよ、てめえら。何たくんでやがるてめえらもやつらの仲間が。何言ってんの俺たちはなドライバーをやっています。おっと、みなさん 何か喋ってくださいよせっかくのオフ会なんだからオフ会なんてやってる場合じゃねえだろうもう3週目突入してんだよ何だったの俺たちがやってきた狩りは2週にわたる狩りで俺たちは一体何を得たのどうもフルーツポンチ侍ジーです は, はめられたまさかオフ会が終わなかったとはバカだろ う,、ね、う二度と同じ口は聞けなくなるだろうここれは連絡先面接会場が知りたければまずは常味のを出してもらうあ 何ドライバーとして生きる決意固めたんだもはや何の情報も何の手段もありはしないゲーマー聖人を捕まえることをうつうつとした雰囲気の中モンハンパーティーは解散したゲームという世界に気づかぬうちに逃げ込んでいただけなのかもしれない<笑>モンハンパーティーのみんな今どこで何やってるんでしょうねデケ、まあ、んじゃなくて普通のえっいやそのドライバーじゃなくて一番ウッドえー、ひょっとして決めって ゲームをやってた頃の方が、よっっぽど僕らの狩りは、本当にに仕仕事事中だ、帰れ随分と仕事熱心にななたじゃないだだっって、だって、私も力さあ、地図出せ案内だこっからが本物狩りののり始まりじゃい早いじゃ あとは頼む。え、嘘。お前、うわあ、うんうんうんうん、乱暴な。早めを止めろ。俺のチンコを返せ。どれだけ動力部を分解した。ところで、お前この船は止まらんぞ。あのネジ。お前特殊なドライバーでなければ開けることはできんよ。どこで使えばいいのかと思ったら、こんなところに。な, なんだと思う。まさか、それはそのドライバー。やがれ 俺たちの体は…よくぞここまで来た世が闇の帝王マスカークだ最後の勝負と行こうっ待っていろみんな今すぐにみんな今日はありがとうキビウン コ, ーー コ, ーーコー今度新曲のシングルリリースが決まりましたアンバの黒豆絶対勝っちゃうよね食べられるかどうかが重要だと思います おはよう、おつうちゃんおはようございますだから、発売延期よちょっとどうしてよなんでそうなるわけすんぽさんが一方的にそう伝えてきたらしいの突き指した来年になったら本気出すから、ちょっと待っててください納得できる か, きるか大事な新曲の発売をそんなわけのわからない理由でアミネじゃん、ないそれは、三味線を引いてたら、ヘリコプターごと地面に落ちたなんてありえない話でえ、すんさんすか すごい人っすよ売れてなおシーンに一石を投じようとするスタンスはまさしくサムライっすねえの曲はそれまであんまり売れないリアルの話一体いつになったら私のアルバムとかまだわたし取り乱しちゃったんたんたぬきの金玉あ、じゃあ失礼します関係ない。それとも才能が枯れちゃったのかっ作ってのは得てして海の苦しみがあるものなのよ自分のことを知っている人が誰もいないところにいて そこで自分を見つめ直してた。極楽極楽。ダメこんなんじゃダメ。ねんぶりかしら。最後のゴーファイトから。ジーダイイトジールよろしくお願いします。お願いします。新曲発表はいよいよ明日となったが、オツーの多忙な日々は続いた。 自分一人じゃ何もできない作られたアイドルだったんだそう今まで私があがいてきたことなんて無駄だったんだ お, お母ちゃん私だけじゃないわよお母さんから頼まれてゆかりのある人片っ端から連れてきました死亡人春野借りは返す税金泥棒近藤さんおつみんなあなたのために集まってくれたのよみんなあなたの味方よ発表まで時間はまだあります力になるわよ絶対 絶対最高の曲を作ってみせるあっすぐにでも移動よ、うん、おかげで曲はほぼ完成したんだけどなんかパンチが弱いというかそんなことないよいい日だよこれ